脱退する平野紫耀26歳と、騎士、太27歳、神宮寺、雄太25歳の3人 だ, だ今後の活動については一切明らかにされていない。最悪の場合、一部のメンバーには引退説さえ飛び交っているありさまだという。平野と神宮寺はデビュー5周年記念の前日となる5月21日にグループを脱退します。 騎士は8月に公開される主演映画 G メンの反則活動を終えた10月頃に事務所を去る予定です。大手芸能事務所関係者。今後、キング、リンチェプリンス、残留する長瀬角24歳と、高橋海人24歳らによってグループ名は引き継がれると言わう。 当面は二人のユニットで活動する者 の, の説を見てジャニーズ JR から新メンバーを補強することも視野に入れているそうです。現在はとにもかくにも、ティアラに対するケアが最優先事項になっている番組制作会社幹部。ティアラとはキング、リンチェプリンス、熱狂的ファンを指す言葉だが、残留する長瀬と高橋を筆頭に、ジャニーズ事務所の幹部連が、 ティアラ、ラニキを使う理由は、莫大な現金収入を落としてくれる、だからだという。ファンクラブの会員数は現在約99万人。平均すると、一人当たり年間で10万円以上は費やしてくれるそうです。ファンクラブの会費や CD、コンサートのチケット代にカレンダーなど、今やジャニーズでトップクラスの稼ぎ頭になっています。 前での大手芸能事務所関係者、脱退の3人組はどこへ、一方でファン不在の、キング、リンチェプリンス、メンバーをめぐる脱退劇に対し多くのティアラ、たちが激怒し呆れていると言わう。ティアラに、対し納得がいく説明がないままグループは分裂してしまうわけです。ジャニーズサイドとしてはなんとか、ティアラ、の怒りを収め、 これまで通りの FC 会員数99万人を維持したい。ただ、そう話がうまく運ばない可能性が高い。最終的に7割以上の FC 会員が脱落する可能性も想定されています。大手スポーツ紙デスク。 ジャニーズに残留する長瀬と高橋の活動については今回触れないが、やはり一挙手一投足まで興味が注がれているのが、脱退する三人の今後だという。一体どうなってしまうのか。一部ネット情報などでは、元スマップメンバーが所属するプロダクション。 キューランや男性ボーカルグループ B ファーストをプロデュースするスカイ G、日高光景が代表を務める芸能プロ BMSG に移するといった話が囁かれている。全てありえません。まず、キューランですが、基本は元スマップメンバーだったカトリや草薙、なは弓編に前の球児の下に刀、稲垣のマネジメントが中心。 新たに余力を持つ理由がないんです。下手をしたらジャニーズ本体を敵にすることになります。BMSG 入り説も出ていますが、これはスカイヒーがもともとジャニーズ JR 出身という背景から出てきたデマでしょう。そんな話は一切出ていません。前で大手芸能事務所幹部。この脱退3人組をめぐり、密かに囁かれているのが、 海外プロダクションへの移籍、説だという。平野は韓国のエンターテインメント企業であるハイブ、入りが濃厚です。この事務所をめぐっては、つい最近も元ケヤキザカ46メンバーだった女優の平手ユリナが参加である、ハイブジャパン、に移籍しています。平野も俳優志望であることから、可能性は非常に高い。 岸と神宮寺は先にジャニーズを退社した山下智久が業務提携契約したウェストブックエンターテインマント認識する話が出ているんです。岸も神宮寺も海外進出は夢だっただけに悪い話ではないでしょう。前で大手芸能事務所幹部。果たしてティアラが安堵する日は訪れるのだろうか。週刊現代、講談社